それではお願いいたします皆さんこんにちは C3M にドキドキしている元気配信です元気配信は0歳から64歳までのファミリーチームです今日はパレード後方にベビーパータイが笑顔と鳴き声で参加いたします まさに0歳から64歳まで力を合わせて演してまいります。それでは参ります